それでは、計算基礎学1の第8回の授業を始めたいと思います。前回のまとめをまずやっておきます。前回は、可換換の基本的な定義の復習をしまして、後半では、そのユークリッドの誤助法、それから、拡張ユークリッドの誤助法のアルゴリズムを紹介しました。で今回なんですけれども、まあ、前半は拡張ユークリッドの誤助法の性質についてちょっと触れまして、 それから後半では、あの、核処ユークリッとの誤助法の応用の一つとして、その方逆減の計算について紹介したいと思います。それではまず、拡処ユークリッとの誤助法の性質ということで、まあ、これ、あの、いくつかの性質があるんですが、あの、日はあは、テキストですと、十3ページの、あの、セクション 4.3 のですね、から、あの、 紹介をしたいいと思います、えー、と今回の紹介するのは主にこの定理 4.25 という定理の内容です。でここでは F と G をその R の源としましてで乗用付きの序算に対してこのラムダ0以上のラムダに対して まあ、Ri とかそれから Qi とかそれからまあ Si とか Ti をユークリットの誤助法あるいは拡張ユークリットの誤助法とまあ同様に定めます。ですので一応 Ri と Qi に関してはあの前回の授業でも挙げましたけれども、まあ、あのこういった定義になるわけですね。 それから si と ti に関しても、これは前回の授業で挙げましたように、このような形の定義をしまして、あと、アルゴリズム EA ですね、拡張育率のご情報のアルゴリズムの出力としては、この d と s と t の組を出力します。それぞれこれは r の i マイナス1と s の i マイナス1と t の i マイナス1をからですね、出力されます。 で今回の定理 4-25 の, のですね、主張は次の通りです。まず、行列 ti と qi というのをこの上にありますような形で定義します。えっ、ー、と、large ti は、その、拡張ゆっくりとご情報で使われた si、si プラス1、ti、ti プラス1を並べた行列です。それから、行列の largeqi というのは、 011-QI というふうに、このユークリッド語助法の小の QI を用いて定義される行列です。で、この時、次のが成り立つということで、5個ですね、その性質が並べられております。まず A を見ますと、ちょっとこれ、スライドでは見づらいかもしれませんが、この F と G は、これは両ベクトルですね、それから s i と TI は列ベクトルですね。 だから、ま あ, あの、内積を取るような形になりますけれども、えっ、ー、と、この内積を取るとあの、Ri に等しくなる。それから、えっ、ー、と、F と G を並べた、まあ、これ行ベクトルですけれども、これを、に、右から行列の Ti をかけると、Ri と Ri プラス1というあの行列、あの、ベクトルが得られるというのが A ですね。それから、えっ、ー、と、次の B はあの、Ti というのが、えっ、ー、と、T0 かける Q1 から Qi というこの行列の席に等しくなりますと。あるいはその t0 がなくて Q1 から Qi の行列の席に等しくなりますというのが B です。で、C は2位の i に対して、まあ、D イコール GCD の Ri と Ri プラス1という性質ですね。それから、D えっ、ー、と、項目でいいですけれども、この行列 ti の行列式が、えっ、ー、と、まあ si,ti プラス 1-si プラス 1ti なんですが、これが、そのマイナス1の i 乗になるということから、えっ、ー、と、si と ti は互いにそうであるという性質が導かれます。えー、最後、えっ、ー、と、5番目は、えっ、ー、と、f がですね、その ri とか t の i プラス1、 R の i プラス 1Ti を使って表すことができると。で、えー、G の方はその、同様にですね、S の i と、それから R の i プラス1、S の i プラス1と Ri を使って表すことができるというのはこの、えー、と5番目の性質ですで。今日はちょっとその以上のです、ね、性質について、ちょっとあの紹介していきたいと思います。でここからは証明をですね、どんどんやっていきます。 まず、A のこの式ですね。これは実は、前回の各所ユークリッドのご情報の定理の一番目の性質そのものですので、それに基づいて証明ができるということで、詳しくはちょっと述べません。次に、の B の行列の等式ですね。証明をちょっと紹介します。Ti という行列ここにありますけれども、この ti の性質なんですけれども、えー、とまず i、これ、キノコを使って証明します。えー、とまず i が0のときなんですが、i が0のときは、まあ、そうですね、t、えー、とまあ、これ、定義から明らかですね。で、次に、その、まあ、0から i まで成り立つと仮定します。えー、すなわち、 ここにありますように ti が q1 から qi までの積に等しいということを仮定します。で、この時にこの ti と qi プラス1の積を計算してみるわけです。えっと、これはまず ti がですね、こういう形でしたので、それに qi プラス1を定義通りにかけてみるわけですね。そうしますと、 とまあ、このような形で計算が進んで、でこの真ん中の行 の, この2列第2列ですね。si-qi+,1,si+,1 とか、ti-qi+,1,ti+,1 っていうのは、これはの si,ti の定義からですね、ここの式っていうのは結局 si+,2 とか ti+,2 になるわけです。でそうすると、これ実は ti+,1 の定義にあの等しく、 なりますので、まあこれであの木の方のあの証明ができるということになります。えっ、ー、と次にえっ、ー、と項目 C ですね。これはあの任意の i に対して Ri と Ri プラス1の GCD がと F と G の GCD に等しいですよっていうことで、これはあのまああのユークリッの互除法では基本的なあの証明 ですので、えーとまあ、前回の授業でも触れました通りですので、各自で確認しておいてください。えー、と次の D ですね。Ti の行列式がマイナス1に等しくなりますと。したがって Si と Ti は互いにそうですという性質なんですけれども、えー、とこれもあの実際にです、ね、こう計算していくことであの示すことができます。 まず、えっ、ー、と t0 の行列式。えー、これが1人に等しくなるというのは、これ実際にこの、えっ、ー、と、i が0の時のこの s0t0、それから s1t1 を代入すれば明らかなわけですね。それから、えっ、ー、と、qi に関しては、と、こ、この通りですね。あの、これがの2の i に対してこの qi というのは、 えっ、ー、と、行列式のてそのものを計算すれば、マイナス1に等しいということは、あの、わかるかと思います。え、ということで、えっ、ー、と、あと B、先ほど証明したですね、あの、性質の B から、えっ、ー、と、Ti というのが、Q1 から Qi の、あの、積に等しいことがわかっています。ということで、これをですね、行列式について言うと、あの、この Ti の、 行列式という行列の行列式っていうのはその元の行列が別の行列の積だったときにはあのそれぞれの行列式の積で表すことができますので Ti の行列式は、えー、Q1 から Qi の積の行列式なんですけれどもその値というのは、えー、Q1 から Qi の各々の行列式の積にもなりますのでマイナス1の i 乗になるということがわかるかと思います。 で最後なんですけれども、とこの F の性質はですね、えー、これあの、えー、A の性質からですね、この FG を並べたあのベクトルに Ti をかけると Ri と Ri プラス1というあのベクトルになるということなんですが、あのこれ実はこの F と G に関するあの連立一時方程式になっていることがわかるかと思います。で えー、と連立一時方程式の解法というのはあのたあの線形代数でいくつか習ったかと思いますけれども、まあ、例えばあのこの形式ですと何となく行列式に類似したようなあの式が現れておりますので例えばそのクラメルの公式などを用いて解くとあのこの形で解が求まるかと思いますのでこれもちょっと皆さん各自でやってもらえればというふうに思います。 はいえー、と以上があの今日ですね、紹介したの拡張ゆっくり統合情報に関する性質でした。ここまで質問などはありますでしょうか。じゃあ、えー、と次に進みたいと思います。